自分のお願いだけでは相手は言うことを聞いてくれませんよね。どうも、政治いろいろの学部です。10月31日から開催されている COP26 において、韓国はまたわけのわからないアピールをぶち上げていたようです。2021年、 11月3日付、東亜日報からの引用です。ムン・ジェイン大統領が、国連気候変動枠組み条約の第26回締約国会議 COP26 で、韓国と北朝鮮の三輪協力を通じて、韓半島全体の温室効果ガスを削減すると主張した。三輪協力は2018年に、 南北首脳が平壌共同宣言文で合意したが、ハノイ米朝会談の決裂後、進展がない状態だ。ムン大統領が COP26 で南北三輪協力に触れたのは、ハノイ米朝会談以前の南北米の対話の時計の針を戻そうという北朝鮮への提案とみられる。パクスヒョン大統領国民疎通 史跡所管は2日、連合ニューステレビのインタビューで、南北三輪協力の提案は非常に大きな意味があるとし、韓半島平和プロセスが一歩でも進展し、南北関係が改善され、それが米朝交渉にも役立つ好循環の出発点にならないだろうかと話した。一方、北朝鮮は三輪協力や 人道支援のような事案を根本的でない問題としている。北朝鮮は先月、南北通信連絡線の復旧後、韓国政府のテレビ会議システム構築の提案にもまだ答えていない。とのことでいかがでしょうか。これまでも北朝鮮にべったりのスタンスを隠そうとせず、 あちら側に都合の良 い, いメッセージばかりを発信し続けてきたムンジェインですが、またしても大胆にすり寄っているみたいですね。北朝鮮との山林協力というのは、要するに、北朝鮮の広大な森林を利用して、二酸化炭素を吸収したり、共同で発電所などを建設したりして、脱炭素達成を目指しますよということです。 もっとざっくり言えば北朝鮮に対して一緒に力を合わせて地球温暖化を乗り越えようよと言っているわけですね。ただし山林協力は決して地球温暖化対策の話ではありません。目先の人気取りに一生懸命のムンジェインがそんな長いスパンについて考えられるはずがありませんからね。ムンジェインが見据えているもの、それは 南北統一です。朝鮮半島の統一、すなわち北朝鮮との融和こそがムンジェインの悲願であり、政治生命をかけたプロジェクトなのです。何しろ2032年夏季五輪の南北共同開催という、誰がどう考えても目ごとにしか思えない夢物語を本気で信じ込み、 北に直接ラブコールを送ってしまうというのですから、異常なまでの熱の入れようですよね。ちなみに、2032年、季五輪の開催地は、オーストラリアのブリスベンに決まり、文大統領の夢は儚く散ったわけなんですけどね。さて、話を三輪協力に戻しまして。おそらくは三輪協力も、南北統一のためのフェイクなのでしょう。もちろん、 北朝鮮のあり余る自然を利用することで、カーボンニュートラルを手っ取り早く実現したいという思惑もあるのでしょう。経済レベルや現状の排出水準を考えると、2050年までの炭素中立実現は無理に近いと言われていますからね。そういう意味でも必死なのは必死なのでしょう。一方の北朝鮮は韓国のメッセージなど眼中にありません。 そもそも三輪協力は三年前のハノイ米朝首脳会談の時点ですでに終わっている話です。韓国との間で一度合意していると言っても、アメリカとの話し合いの中で状況が大きく変わったのですから、すべてがリセットされたのです。まあ、韓国としても本気で三輪協力を持ちかけるつもりはなく、それを呼び水にして本丸である、 南北統一を案にアピールししのかもしれません。韓国、いや、ムンジェインがここまで南北統一に希望を持っている背景には、東西ドイツ統一があるのでしょう。確かに、ベルリンの壁が壊されたことで、東西ドイツは一つに統一され、長かった冷戦も終わりを告げました。ムンジェインも東西ドイツ統一をリアルタイムで見ている世代ですから、 あれを一つの成功例として、うちもドイツみたいになるもんね、と意気込んでいるのかもしれません。ただ、せっかくの意気込みに水を差すようで大変申し訳ないのですが、当時の東西ドイツと今の韓国北朝鮮では情勢があまりにも違いすぎます。決定的な違いは経済格差です。統一前のドイツの経済格差は、 貧しかった東ドイツの方を1とすると、西ドイツの経済格差はおよそ1対2程度でした。たや今の韓国、北朝鮮の経済格差は、なんと1対44。1はもちろん北朝鮮の方です。つまり、経済規模の違いだけで見ても、当時のドイツと朝鮮半島は歴然の差があり、単純に比較することはできないのです。 経済格差が2倍だった東西ドイツでさえ、統一後は経済格差を埋めるためにかなりの混乱があったと記録されています。経済格差の大きい国同士が統一する場合、割を食うのは豊かだった方です。なんせ一つの国になってしまったら、貧しかった国の負債まで面倒見ることになるのですからね。例えるなら、 ちょうどいい温度だったお風呂に、急に冷たい水がドバドバ入ってきて、あっという間に冷え切ってしまうようなものでしょうか。また、北朝鮮は当時のドイツとは違って、核保有国であり、なおかつ、究極の独裁国家であるという点でも、韓国とは大きな溝があります。このように、何から何まで違う北朝鮮にわざわざラブコールを送り、 一緒にになろううとするるメリットが韓国側にあるのでしょうかこのような事情を知っているのかいないのか、韓国国内のアンケートでは、南北統一に賛成ではないという回答が 67% に達しています。まあ、質問項目や年代によっても変わってくるのでしょうが、南北統一に前向きではない層が一定以上いるというのは、 ムンジェインにとっても大きな誤算なのではないでしょうか。これは私個人の印象なのですが、ムンジェインがどんなに張り切っても南北統一は難しいのではないかと思います。なぜなら韓国は北朝鮮側の要求をちっとも聞く気がないんですからね。金正恩は一貫して在韓米軍を追い出してくれと言っているのに、それには知らん顔で、 やれオリンピック共同開催だ。やれ三輪協力だと自分の都合ばかり押し付ける。もちろん無法者の独裁者に振り回される必要はないのですが、南北統一というお土産を韓国に持って帰りたいのなら、少しは交渉術というものを勉強し直すべきだとは思いますけどね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。